平成29年12月3日、第13回阿蘇市民地域対抗駅伝大会が行われ、宮地 A チームが1時間13分2秒で5回目の優勝を果たしました。午前9時からスタート地点の阿蘇市役所駐車場で開会式が行われ、大会会長の佐藤阿蘇市長が参加選手を激励した後、 選手を代表して、壁水チームの山崎豪油選手が力強く選手宣誓を行いました。そして午前10時、ピストルの合図で参加17チームの選手が一斉にスタートしました。この阿蘇市民地域対抗駅伝大会は、健康で明るいスポーツライフを目指して市民の親睦を図ろうと、 阿蘇市などの主催で開催されているものです。コースは市役所前をスタートゴールとし、全12区間 20.99 キロのコースで行われ、選手たちは沿道の声援を受けながら力走していました。その結果、1位は宮地 A チームで、タイムは1時間13分2秒、2位は内巻 A チーム、3位は 阿蘇西 A チームでした閉会式では1位のチームには賞状と優勝杯が2位と3位のチームには賞状と盾が贈られましたまた区間賞や最優秀選手賞、関東賞の表彰も行われ参加者全員で万歳三唱をして大会を締めくくりました